最下かやばいねこれすげえすげえすげえ12秒。 動けなくない？ジ<笑><笑>ブスはいはいあいたいたえ別場ってことあいつらあいた 終わったきわった終わった終わった終わった終わった終わった終わった ここめっちゃあっちから頑張って出てきてる。全、ま、ったく見えない。っさっきの粘れ、粘<笑>れ<き>。そ<笑>れ<笑>と投げる。 はあ回復でた・あっ裏来てる俺の前俺の前あなんで当たんのははシーラシーラシーラドアごとシーラこっちから来てるこっちから来てるこっちからあ、シーラたまってないんかガトガさん起こせ る, ガガこせるあ無理やな No! <laughs>